赤と青二つの星が出会う時滅びの空に新たな星座が生まれるだがこの時この修羅を定めの星と誰が思うか次回タック天罰敵面、悪鬼覆滅